はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっといろいろと何を食べたいか自分でも考えたんですけど、今日はシンプルにいきたいなと思いまして、塩おむすび。こちらをね、作っていこうかなと。ただ、塩おむすびだけだと絵的にね、寂しいので、お味噌汁と目玉焼きを作って、もう豪華なね、超デカ盛りのシンプルな朝食を作っていこうと思います。はい、まずはシンプルにお味噌、汁あ、わかんだ。 まずはシンプルにね、お味噌汁作りから。とりあえず、火にかけましょう。で、今日の料理はね、もう包丁使わないって決めた。シンプルにいきます。まず、こちらの、絹豆腐、お豆腐を、もう手で、やっちゃいます。これでね。で、ここに、なメコと、よっ、と、はい。で、ここに、切れているおネギを、ザカザカッと。 もう一パックザカザカッとはい具の準備はこちらで完成でございます超手抜きだなこれまあいいかよしじゃあお味噌溶いていこうかなちゃちゃっとだしの素でよいしょお味噌汁はこれで OK かなそしたらそのまま目玉焼きをね作っていきますよいしょ油 はいはいはいはい12345678個8 個, 8個今回の目玉焼きはね卵8個入れましたでこのまま蒸し焼きにしていきますとでは待ってる間にねおにぎりを作っていきたいと思いますはいってことで早速ねおにぎり作りに移りたいと思うんですが ぶっちゃけね、あの、おにぎり握ったことないんで、よくわかんない形になったらすいません。はい。っていうことで、よし。これ手濡らすので合ってるんだよね。で、お塩ひとつかみ、両手にギュッてやって、あっつ、あっつ、あっつ、あっついな、これ。おにぎりってあっついのね、これ。よばい、よばい、よば、はい。なんでこう三角なんの三角なんかならないけど。 めっちゃいびつ、えー、もういっかとりあえず1個はい<音楽>うんなんかそれっぽくはなったよしあと最後にね嫁さんに私のも1個作っといてって言われたからこれで<笑>嫁さんの分をい や, いやなんかこれでなんかこんな下手くそなの出していいのかな<笑>はいってことでこれ<笑>一応ね おにぎりですおにぎり完成しました<笑>先ほど作ったねお味噌汁と目玉焼きと一緒に食べていこうと思いますはいってことでただいま完成してこちらの部屋に移ってまいりましたえっとね正直ね想像の7倍ぐらい握るの下手だった<笑>まあねとはいっても味は一緒なんで食べていきましょうかね<笑>いただきます とりあえず自分で握った握りからね<笑>お握りはこんな感じいやめっちゃいびつ<笑>うん味はうまいうんうんうんうんうん でもやっぱりシンプルってうまいっすねいい感じちょっとお味噌汁のも熱 い, いしょ今日お味噌汁はこちっちしょお味噌汁あ熱いお味噌汁はねこちらの器でございます<笑>、はああなめこうま 塩結びってうまいね。うん。そしたらちょっと海苔つけようか海苔。やっぱね手にペタペタくっつく。<笑>いや、はいうん。うん。やっぱ海苔あると変わるね。うん。うまい。 でも僕、なんだかんだ、おにぎりって、いろんな具材あると思うんですけど、この塩むすび、一番好きなんですよね。結局これ、わかりますなんか、お米、食べたいんだよね、おにぎりって。だからまあ、具材ありも好きなんですけど、こういうね、塩だけ、これ最高。<笑>そしたらちょっと目玉焼きの方もいってみましょうか。お醤油で。よよよちょっとね、握るのに集中しすぎちゃって、黄身が硬いかも。あ、あ、 ガガチガチだ<笑>、うん、シンプルいいね、うん、ただ今日握った塩むすび1個のサイズがめちゃめちゃでかいんでこう一つまみだと塩少なかったかもしれない<笑>すごいほんのりって感じ。 おにぎりとと目玉焼きと味噌汁このコンビネーションで、ね、最高にうまいわめっちゃうまいうんでも母ちゃんとかなさっさっとおにぎりきれいに作くったんだけどななんであんなきれいできんだろう全然できないちょっとお醤油もうんあうまい うん、いやいつもね食べたい商品とか気になった商品をね買って食べてるんですけどこうやってねシンプルなのもいいねなんかねもうめちゃめちゃホッとする今度いろいろ落ち着いたらゆっくり実家に帰ろいつになるかわかんないけどちょっとお醤油と一味かけてみよう一味。 この組み合わせうまっこれうめえぞ目玉焼きのっけちゃう絶対うまいじゃんこんなの卵醤油、一味とこれ絶対うまい<笑> 完璧最高にうまい<笑> 100点だね100点うんうんうめそしたらそろそろこちらもいっちゃいましょうか<笑>それでは皆さん乾杯と 渡るなでもやっぱりこの量をねこう出して時間経っちゃうとお米がパサパサしてくるだいぶ乾いちゃったよお米うんもちろんそれでも美味しいけどねやっぱ出来たてが一番うまいね 僕がね、塩むすび一番好きっていう情報は嘘偽りないんですけど、ただ、こんだけ食べると具が欲しい<笑>。<笑>ちょっとお味噌汁おかわりしていきまーす。よこいしょ。お味噌汁おかわりと。 そしたらこちらでおにぎりはラストですねうん、うん ごちそうさまでしたはいってことで本日も無事完食いたしましたシンプルな塩むすびにね目玉焼きにお味噌汁ともうシンプル極まった朝食メニューとなっておりましてもう最高でございましたちょっと嫁さん用に握ったやつもだいぶいびつだったので感想が心配なのですが喜んでくれることを祈ろうと思いますはいってことで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします